演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はちこちらこちらセブンイレブンの焼きだけおにぎりと肉まん4種を食べたいと思います肉まんじゃない中華まん4種を食べたいと思います肉まんはこれだけですねあとこちらはこれだけじゃなかったこれはチーズ肉まんだつるあんまんピザまんです もう一つこだわり豚まんっていうのもあったんですがそれは以前レビューしていますのでそちらの動画を参照にしてくださいそれではいただきますまずはおにぎりから食べようかなと ど, どんな感じになってるのかなこれいい見た目はシンプルですねおっとすぐにさおにくは見えませんかでは、ま、このままいただきます あれ、前も食べたことあるっけな、これ、ま、どっちにしても美味しいからいいか、酒がしっかりうまみを表現できますね。はい、続きましては肉まん、ん中身はどうなのかな、確か新宿、今、新宿中村屋って書いてましたこど、ここは確か肉まんの元祖だったんだっけいや、中華まんの元祖なんで、そこは<笑>、確かな何かの動画で見たことあるんですけど、まあ、とりあえずはいただきます。 いろんな味を楽しめますけどあまりも見のころでもないようなでもまあ美味しいからな最初に食べた焼き鮭のおにぎりはまさにシンプルな鮭の 味, 味のみで勝負といった感じで食べた瞬間に鮭のうまみが口の中にふわっと広がってきて美味しかったですお米も程よい感じでほろほろと崩れていって変なもたつきがなかったのも良かったですねというわけでこちらのテイストさせていただきますそして 中間全般ですまず生地はちょっと弾力なのもっちり系でちょっと噛んだ後に一瞬ラグがあって具材のうまみが広がってくるそんな感じですその上でいきますとまずこちらの肉まんはもうシンプルに肉のうまみたけのこの食感などを純粋に感じることができて美味しかったですただやっぱりちょっとパンチが弱いかなと思う部分もありましたのでこちらの点数を さ, させていただきますでそれを考えると ちチーズ肉まんはそこにチーズが入ることでちょっとパンチがプラスされていってチーズの風味もしっかり感じることができて美味しかったです最初はちょっとうんかなと思ったんですけど食べ進めていくとチーズがだんだん強くなってくるんですよねなのでこちらの点数とさせていただきますそしてこのピザまんピザまんはまさにピザと言えるようなトマトソースの酸味が肉まんのチーズとはまた違ったチーズの味を引き出していてお味しかったですチーズとトマトソースの酸味は今更言うまでもありませんよね相性はですね というわけでこちらの点数とさせていただきますそして最後に食べたこの粒あんこの粒あんはどっちかっていうと食感のある系統でしっかりとあんこの甘みとともに豆の食感も感じることができましたただ、まあ、個人的にはあんまはふかふかの生地の方がいいかなという思う部分も若干ありますのでこちらの点数とさせていただきますセブンイレブンの中華まん久しぶりに食べました美味しかったです